キンプリヒラノ仕様 5.22 対処後 も, も木村拓也超えファッションアイコンに4万円超パーカー即館アイオーピアスはメルカリで低価3倍超えの本物影響力ご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございます5月22日でキングプリンスを脱退するヒラノ仕様26平野といえば 表紙を務めた雑誌は即完売。着用したもの、飲食したものが売り切れるのも日常茶飯事だ。中でもファンの心を捉え、数ヶ月にわたって完売と再入荷を繰り返している商品がある。それは、イタリアの人気カジュアルファッションブランド、ディーゼルのピアスだという。女性指揮者が言う、2022年の年末、第73回 NHK 紅白歌合戦と年越しライブ、ジャニーズ、カウントダウン。 2022、2023、通称カウコンに出演した際、平野さんがつけていたのがディーゼルのピアスです。紅白で、キンプリは人気 HIPHOP アーティスト KREVA さん、46、が作詞作曲を担当、レディー・ガガのバックダンサーも務めた RIHATA さん、32、が振り付けした、アイチャイ版のパフォーマンスを披露。その際の平野さんのピアスが、 オープニング時のものとは違っていたことや、揺れているアルファベットのような装飾は何なのか、とファンの間で話題になりました。平野さんは紅白後のカウコンでも同じピアスを着用。左耳はシルバー、右耳はゴールド×ブラックのピアスで、どちらもイタリアブランドディーゼルの商品でした。左耳はブランドロゴである、D が揺れるタイプ。右耳はネジをモチーフにしたスタッドピアスです。 着用発覚から半年近くへつもしうすが続く、本物、影響力、平野のピアス姿は珍しくはないが、これがディーゼルの商品で、ロゴタイプが6600円、ネジモチーフ型が7150円ほどだとわかると、ファンが殺到。初めて売り切れた時のことを、都内のディーゼル店員が振り返る。何も知らなかったので、最初は何が起こったんだろうと思いました。ディーゼルは初めてというお客様も多く、 お話を伺ってみると、金プリの平野紫耀さんが身につけていたピアスだと判明。スタッフ間でも平野史を着用モデルとしてすぐに共有されました。どちらも即感状態となったが、とりわけロゴが揺れる方は、ややごつさのあるネジモチーフのピアスに比べて手に取りやすいのか、女性ファンを中心に再入荷の要望が多かったという、先の店員が続ける、ネジモチーフのものはほぼ完売したままになっていますが、 ロゴタイプのものは、現在に至るまで、再入荷と完売を繰り返しています。また、色違いでロゴ部分が平野さん着用のシルバーではなく、ゴールドとブラックの2種類も発売しているのですが、今も、シルバーのものはないですかというお問い合わせはすごく多い。せめて色違いでも、と、ゴールドやブラックを買っていかれるお客様も珍しくなく、そちらも全国的に品薄です。ピアスをプレゼントしたのは平野を アイチャイバン、よく知るあの人。ちなみに、ディーゼルは、アイチャイバンの振り付けを担当した RIEHATA と昨年コラボしたことがある。前室の女性指揮者が、RIEHATA と平野の関係について明かす。平野さんが、世界的な振り付け師である RIEHATA さんをリスペクトしていることは有名です。ディーゼルでは昨年、RIEHATA とのコラボ商品も展開していて、 アイチャイ版のダンプなダンス練習動画では、平野さんがその限定パーカーとパンツを着用しています。現在それらは完売しており、同タイプのデニムのパーカーとパンツもあるのですが、どちらも4万円以上。高額なこともあって、そちらが騒がれることはそこまでありません。ピアスはステンレススチール製で手が届く価格帯であること、またユニセックスなデザインでずっと身につけていられることが、 人気につながっているのは間違いないでしょうね。また、このピアスはいわゆる衣装ではなく、純粋に RIEHATA さんから平野さんへプレゼントされたもの。そういうポイントもファンの心をくすぐっているようです。これだけの購買効果は、平成のファッションアイコンだったキムタクコエ、と言ってもいいんじゃないでしょうか。別な店員が、平野仕様ファンの凄さを明かす。 これまで何人ものタレントさんが様々なウェアやアクセサリー、時計などを身につけてくださっていますが、正直ここまでの反響があることはなかった。密かに平野さんのファッションセンスに憧れているという男性から、シルバーのものはありませんかと恥ずかしそうに聞かれたことも。シルバーはなく、ゴールドのものを買っていかれましたが、ファン層の幅広さを感じますね。現在、当該ピアスは入荷待ち。 メルカリでは定価の3倍以上の2万円で取引されることもあるという。これだけの価値がつくのも、平野が、アイチャイ版のアイドルであることの証明だろう。キムタクコへの購買効果、平野仕様が着用した、D ロゴタイプのピアス。平野が着用したシルバーとは色違いの黒色の、D ロゴ、ピアス。